ええー、こんにちは黒田風樹です加藤彩子さんですこんにちははいいつもよろしくお願いしますでは今日も、えー、今日はですね、えー、ビリー・ホリデーをやってほしいというリクエストもありましてまあビリー・ホリデーっていったらなんやろうレフトアローンもそうかなと言いつつもやっぱり何がいいかなドントエクスプレイを僕らが独断で選んでしまいましたがはい、はい、これはもう根ある黒田さんちょっとやねほり葉掘りやっていきましょうはいそうですね。まあここ<笑> 触ってほしくないあたりの。<笑><笑>はい。男性はね、みんないろいろこう、ちょっと心当たりある人もいるんじゃないですかなって思いますが、こういう歌詞ちょいちょいあるからね。あるね。do nothing till you hear from me みたいなやつなあ。あれもそうなんや。そうそうそう。あれもあの、僕、僕の口から聞くまではこの行動を起こすなっていう。しかも僕の口から聞くことは一切ないから、みたいな。何を聞くんや、みたいな。いや、そ う, そういうことや、ねまあ。似たようなことや、これとな。 同じような年の、あ、うん、あ、似てきたんちゃうかな。こな。見てみようか。はい。ハッシュなおですが、これは、ハッシュっていうのは、ことハッシュってことハッシュな。もう、もう、喋らんでいいからいう。うん。なんか言い訳をしようとしゃって。なんこの、うん、これはビリホリデー自身のなんか、じ実話に基づいていて、 あの私も本読んだけど、Lady sings the blues っていう本があって、うんうんうん、それによると、旦那さんが帰ってきて、で、こう、シャツにさ、口紅がついとったわけ、うん、襟元に、女、う、の、ん、人の、うんうんうんで。それを見て説、なんか言い訳をしようとすんねん、旦那さんが。あもうそれ聞いて、も呆れて、もう、あの、はい、もうお風呂入っといで言い訳はいいからって言ったの、ね、wash up, wash up man, don't explain. それから来ていると言われて。なるほど。うーん。はしなおうん。まあ、ね、もう、もう、もう言い訳すんなと。そうそ う, そう。これ、なんやろうね、その、知らんと服脱いだら、あ っ, ってなって言い訳したんかな。もう帰ってきた時点で交通に撮ったんじゃないのそうなの。で、待って、もこの前ライブで喋っててんやけどさ、うん、周りを見回したら、あの、ミュージシャンの人は、最近はシャツ黒いやん うーんでもあの、この時代のさ、ジャズミュージシャンってさ、ジャケットこそ色黒いけど、多分シャツって白いやん。な、はあははあ、だからあの、目立つんよね。目立つやんな。うん、でも今はあの、黒いシャツに口紅がついててもあんま見えへんからええけどな。口紅ってあれなんかななんかこう、もうキスマークって感じじゃなくて、ちょっとこう、 ちょろっとついてて、みたいな。分かんない。どういうふうについてこういう状態なのやね。だって。まあ限り、限らず、キスマーク、そうな、どういうふうについてたかわからんけどん、その女の人の顔がこの辺にあったっていう事実が。事実がね。うん。いや、かる。いや、こう、なんかこう、唇にこんボんついてたら、帰ってくるまで気づくやん。みた違う、自分が気づくのは見えへん位置にあったってことそ う, そうそうそう。で、なんか、パッ、なんか、まあ、イメージ的には、僕ら勝手な話やけど、パッて帰ってきたら、嫁さんの顔がパッて曇ったと。 ふっと見たら、うん、はっでこの状態かなたぶん、はい。そうそうそう。そこ玄関玄関先かなんか。玄関先のあたり。入ったらすぐたみたいな。はい、はい。何時に帰ってきたの何時に帰ってきたのその時間もよるんやろう な, うな。just say you remain.、うん、もうここにいるって言ってくれたらそれでいいから。うん ゆるメイー remain と<笑>いう言葉をこんなに言うしかないでど、you stay とか言うけどさ、でもこの explain と言うのを踏みたいからな。<笑>うんうんうんうん、remain, just say you remain.、うん、もうここにあのもう家にちゃんといるからって言ってくれるだけでいいから、<笑>うんうん、もう説明言い訳いらんし。<笑> I'm glad you're back. 帰ってきてくれたのがもうそれで嬉しいからもう説明せんといて。ね、説明せんといてほしいと。ん こういうの、ま、あ一番男の人ね、こう、響くよね、こういう。そうね、てか、ほん、ほんまは、カーって来てるくせに、みたいな。ああ、そうそ う, そうそうそう。アンクアジオバックでは本当はないんだけど、でもそこでこう、うん、こう、あの、こらえて。うこういうのを言われて、一番怖っって思うもんね。<笑><笑>ちょっと、はもう、本当はちゃんと話し合いたい。本当はちょっと説明したいんだけど、うん、させてもらえない、うん。ちょっと言い訳させてほしいよね<笑>。そうそうそ う, そう。う はいじゃあ次 A, A の二番目行ってみましょうこれも結構同じように quiet ってのハッシュアウと一緒でもう黙って静かにしなさいとうんドンエクスプレイイイワケセントイテイ What、はい、is there to gain これ e エクスプレイントゲインって説明することに何の意味があんのってことやななあ の, ー、い う, のうん こう増えるっていう意味はもね、うんえーな、なんかそうあの何かを得るそう増えるっ、ねうんうん、あの何か何か得るものがあるっていうのを解説明することで、skip that lipstick ここでちゃんとあの情景が出るわけな、うん、don't e x p l a i が今までだったらなんで言ってんのか分からへんけどここに来て skip that l i p s だからあのその口紅をあの もうその話は予想を見たらこの無視しようって感じかな、うん。スキップしようってことやな。ね、その、ね、口紅のことについてはスキップしてしまう。ドンエクスプうんなるほど。これ口紅が出てくるわけですね。口紅がやっと出てくるわけです、ね。うん。ハッシュっていうのは、クワイエットっていうのは、まあ、クワイエットっていうけど、ハッシュっていうのもよく使うの。普通にハッシュそうそうそう、ハッシュハッシュ。 ね シ, うんうん、シーって感じ、日本人で言う。そうだね、シーって感じ。ハッシュのシーがなんかそんなに。ああ、そういうことなんのね。<笑>はい。まあまあまあまあ、やっぱりねあの、怖いかしですね。じゃあ、サビ行ってみましょう。いや、もうでも言い訳させてもらえへんって感じ。言い訳させてもらえない、怖いな<笑> You know that I love you. ここ、サビね、うんうん。うん。愛してるって知ってるでしょと。 And what love endures?endure っていうのは耐える、うん、耐える。うん愛。愛っていうものが何の、どんな、どういうものを乗り越えられるかっていうか、耐 え, 耐えることができるかっていうのも知ってるでしょ、うん、これ、い個やな。You know that what I love you know t h and t i love you a what love endures.、うん、ここまででワンセンテンス。1センテンス。ええー、っと、愛がその耐えるっていうのは っていうこと知ってると、うんだからこっちはその主語が愛になってるのそうそうそう、love が主語だね。で、うん、And endures が、うん、術ブ、うん動詞。愛があるからそれも耐えるっていうこともまあ分かってるでしょっていうことすそうそうそう、うん。All my thoughts are of you. 私 も, も頭の中はあなたでいっぱい。うんま t all my 私の考えっていうのはもう。 全部あ、あなた の,、ね、のについて。あなたについてってことね。そうそうそう。for, この for っていうのはなぜならってことだよな。for, I'm so completely yours。ああ、もう、私はあなた、もう完全にあなたのものだからってい う, うそうそうそうそう。うん、もう、溺愛しているから。溺愛している感じだよな。うん。うんまあ、これだからあれやな。ララバイオブワードランドの後に言う。 してちょうどよかったんかなあれからこう落ちるんかああな泣くでの言ってたところで、もう。ほんまに泣かされ て, て。泣かされ、まあでも、なかなへんところだあの結婚生活も結構試練に入ってきているよね。そうなよね。最初のラブラブハネムーン期間を過ぎてね。はい。で ?3 年目みたいな。cry to hear folks chatter. これは cry to hear.cry, 泣くのは私で。うん。 Here, folks, chat, folks, みんななんか世の中の人たち、友達とかあ、はい、はい、のことか。ああ、チャット、チッチャット。ああ。ペチャペチャ喋るのをキーではなく。まあ、まあよ、チャットってことやからね。あチャット、そうそうそう、チャット。ペチャペチャ喋るって感じの、フォークスっていうのはこう人々みたいな感じだね。そうそうそう。 ロ人トが、まあ、いろいろ喋るのを聞いて、私がな泣いてると。そうなんだよ。はい、And I know you c h e a t はまあね。うん、you cheat.You cheat. ま cheat. た悪いことしてるのし捨てね。捨てるてみたいな、うん。もう言うてまうんやそうそう<笑>う。I know you cheat. もう嘘ついてもあかんし、言い訳してもあかんで。ってっ チートってもともとは、いたずらするとかっていう意味だますとか。ますとかそういう意味な、うん。なんか、そうだね、いたずらするもそうやし、うん。なん か, あのチーか、カンニングするみたいな、ちょっと、ちょっと裏で悪さするみたいな。あちょっと裏で悪さするみたいな、うん。チーティングって言うけど、動詞にもなる。チーティング、ングあ、チートィこれ動詞だよ。You, c h あ、チート、うんチート。うん あのどうしないんやけど、チ ー, リチ ー, リチーリなんかあの、子供がゲームしてんのにさ、なんかちょっとズルする感じもチーリー。チーテング。うん。うううんあ you. 平たく言うと浮気みたいな感じでやる。そうそうそう。裏なんか僕の浮気してるのを知ってるよってことや。うん、ね、うん。悪さしてるのを知ってるでと。で、right or wrong don't matter.、うん これ点がいらんやろよ、知らんな。Right or wrong。あ、あってもいいけど、Right or wrong don't matter. しかも、あのちゃんと文法通りに言うと、Right or wrong doesn't matter かもしれんけど、これは、あの、交互的に。うんうんうん、it, don't, it don't mean nothing が、本当は It doesn't mean a t h i n g やけど、It don't ああ。うのと あ, あ、なるほど。So、it right or wrong it don't matter.、うん、あの正しいの、もう、それがもう、あってようが、間違ってようが、もう関係ないと、うん、そんなのはどうでもよくて、 私が、えっと、ここにあなたがいてくれるだけでもええから、もうあの、チーティングすることがいいことだとか悪いことだとか、もうそういう議論すらやめましょう。なるほど。まあ、理解のある嫁さんになろうとしているわけやな。なるほど。うん。うん。ほんまはそうじゃないけど、ほんまはあ、ペ<笑><笑>ラペ ラ, ラしているかもしれない。うーん。そうか。こう、まあ、まあここは一緒に、まあ、言うは。 一緒にいてくれるときには、もう、あの、外でやってることが、よかろうが、悪かろうが、関係ない、ここにいてくれること、自体に、フォーカスしてるから、うん、私は。ーだね。Sweet うてはあなた、みたいな感じ。そう、あなたのな、名前な、な、なるほど、な、うん、な、な、な、な、な、な、な、な、な、るな、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、 まあまあ、佳、え、境、ー、に行きましたけど、これは<笑>ドラムでどう表 現,、まあ、表現まあ、ドラムで表現、まあ、ドラムで顔で表現するしかないよね。<笑><笑>まあ、一応ブリッジはこう、盛り上がるところやな。と、う、か、ん、<笑>この上の、<笑> You know that I love you and what love endures はすごいあの、言葉的にはストレートやんな、うん。もう、で愛してるって感じやもんな。うんうん でまあ、ここ次のところは寂しいけど。ちょっと髪かぼそくなる感じ、うん。そうそうそう。もう辛いなく、もうち ょ, っちょっと辛いけど、一緒にここにいてくれるだけでいいって思うようにしている。ここ盛り上げて、ここちょっとこうかぼそくなって、でここ、うん、ここが一番ね、きつくるなる。そうそうそ う, そう。も、ま、う、あ、あの、ベースなんかペダルいったりまあ、もうあの、<笑> 知ってん、ね、でみたいな。<笑> で, <笑>でも、でも、でも、まあ、も、ま、う、あ、あなたと一緒にいたら、ここもちょっとかぼそくなって、優しくなる。やなもうここで、あの、ほ本当、の一番辛いけど、でも、本音、本音で、こう、まあ、あの、ええー、ね ん,、うん、もう、ほんまええねん、一緒にいてくれたらってなるからね。うん、なるほど。うん 素晴らしい。この、ここ、まあ、ドラマー的にはそ、その、何か、こう、表、その、効果音じゃなくて、こう、盛り上げどこや ね, どこは ね, ね。そうよね。歌的には、まあ、実際、こう、歌ってて、ここは熱くなって、ここはちょっとか細くなるんやろうけど、これをこう、手前からぐわーって言ってあげると、歌は歌いやすいって感じかな、うん。そうです、そうです。あります、ね、そういうの。はいあもうちょっと来てほしい、みたいな時があるのか A は、森のイメージ的にはもう、こう、あもう、はい、あの、凍りついてる患者が静かー<笑> <笑>もうそーっといやもう知らんでおれみたいな感じにしといて<笑>そうそうそうでまあ、ここ B のとかもこの奥さんの言い分やからそう、ね、うガーッて盛り上げて下げてガーッて下げてこう葛藤を表現してあげる感じやった<笑><ーい><笑>じゃあ最後のサビ最後の言いましょう<笑>最一番最初のに戻るとはい「d o w n e x p l a i n ここが一番この曲のテーマやね。うん、You're my joy and pain.My、うん、goodness. もう喜びでもあるけど、あなたのおかげで人生も楽しくもあれば辛くもある、うんあ。ねえ、楽しいばっかりやったらええけどね。まあ、でも楽しいばっかってあんまり良くないみたいよ。 いや、でもなんつうの、楽しい、辛いことを一緒に乗り越えるやったらええで、ね。ああ、ああ、あなたが辛いの存在になってほしくないよ、ね。ああ、そうかそう、そうか、そう、それはあるな。<笑> そ, うそうそう、辛いことを一緒に乗り越える仲間であってほしく い, い、ね。こう、ちょっとね、この、ここ、ここちょっとダイレクトやん。ダイレクトで。ね、イそうマイジョイであって、マイペインやからね。マイペインやからな。ひどいで。うん、まあ、で、マイラスフィズでも、 私の人生はあなたのものだよ。love っていうのもこのスイートと同じような感じね。ラブって結構よく言うよね。みんなうんうんうんとん。ドンクスプレインって感じねる。言い訳せんといてみたいな感じ。うん、なんかこうカドメスティックバイオレンスじゃないけど、そういう系統もあったんじゃなかったかな、うん。そういう旦那さんが暴力的な感じの、ね。なるほど。うん、まあでもまあ最後は静かに。 だからまあ、イメージ的には、うん、こういうふうに歌詞を知ってると、ドラムの盛り上げどころわかりますよ、みたいなところですよね。はーい。そうだなーいはい、黒田さん は, はいあのバレないように。シャツは黒っぽいやつで。<笑>いや、線んかったええやん、みたいな。<笑>いや、してません、してません。<笑> はい、<笑>というわけでえー、非常に男性の時にはまあまあ怖い歌詞だと思いますが、えー、そのこの盛り上げとことかね。その辺をぜひ理解してドラム叩いていただければと思います。本日は以上になります。深尾太子さんでした。ありがとうございます。うん